こんにちは旬、えー、ですよろしくお願いしますはいということで昨日に引き続き「旬、えー、代理」豪雪ライブを開始させていただこうと思いますで、えー、と昨日はホリプロさんとテレトンさんの豪雪、えー、だったんですけども今日はですねなんとあの社長を含め、えー、と5社の方に来ていただきました本日はよろしくお願いします 昨日はですね、女性2名の人事の方に来ていただいた来ていただいたんですけども、今日はあのオールおじさんと言いますか、あの<笑><笑>花は若干あの足りないかもしれないんですが、頑張ってあの我々で盛り上げていけたらなと思ってます。で、昨日に引き続き就活生のインターン生の高橋さんに来ていただいてます。はい。簡単に自己紹介お願いします。はい、新大利インターン生24卒の高橋鈴香です。よろしくお願いします。お願いします。 ということで、じゃあ簡単に本日来ていただいた方 の, あの自己紹介をさせていただけたらなと思ってます。じゃあ、えー、佐藤さんからお願いします。じゃあこちらのカメラに向かってお願いします。はい、ありがとうございます。はい。はい、えっ、ー、と今ご紹介ありましたえっ、ー、と株式会社クオリアのですね、えー、代表取締役をやってます、ね、佐藤耕瀬と言います。えー、本日はどうぞよろしくお 願, しお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 はじめましてよろしくお願いします株式会社 DNA よりのありました高塚と申します、えー、おじさんとくくっていただいたんですが<笑>実は新卒2年目24歳と、えー<笑><笑>えー、いうところでちょっと若さをねちち中間管理職観です<笑>っと若さを届けていけたらというふうに思ったら<笑> 2年目なんですかそうなんですよまあ見えないのは同じですおいくつですか26歳あ、そうですかこっですあ、先輩あ、大う夫です本日<笑><笑>よろしくお願いいたします 年目なんですかはい、はいえー。株式会社ディレクションズの代表の永江です、えー。見ての通り正真正銘のおじさんです。<笑>頑張ります。よろしくお願いします。はい、えー。ネットプロテクションズの赤木俊介と申します。えっと社会人歴10年目33歳です。中堅ぐらいですかね。<笑>はい。よろしくお願いします。<笑> よろしくお願いします、えー。株式会社フルードを代表してます松永と言います。よろしくお願いします、えー。そうですね。自分ではおじさんじゃないつもりではいるんですけど、多分おじさんに肩代いりするに、ね<笑>えー、<笑>も認識をしてます。<笑>はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いします。うそれであの今日はこの五社のあの魅力がみな。 伝わるよううにあの頑張っってていこうと思ってますで今回のテーマはですねおもしろ人材が集まる企業ということであの皆さん面白くて優秀なあの人材が集まる企業さんということで春ダイアリーが選定させていただいて本日お越しいあのい た, だいたんですけどもあの皆さん の, あの一般的な合同説明会 の, あの説明に加えてなかなか合同説明会では聞きたいけど聞けないあの本音の部分を僕と高橋の方であの聞き出せたらなと思っています。 であの皆さんも本日ほぼ初対面だと思うんですがあの座談会という形なのであの皆さん気になった方はあの他の企業さんでもどんどんあの前に出て聞いていただけたらなと思っておりますということであのコメントの方で皆さんから質問も募集しているのでぜひえ質問いただけたらなと思っていますであのアンケートの方をちゃんとに貼ってあるんですがこのアンケートはあの皆さんの企業さんに伝わるようになっているので<笑>ぜひあの答えていただけたらなと感想を送っていただけたらなと思っております ということでですね、あの高橋さん、ちなみに今の就活、はい、就職活動でなんか行きたい企業とか、はい、どういう企業に行きたいとかってありますか？今行きたい企業はあの今春練りやってる事業と同じ感じでエンタメとか広告とか PR に行きたいなって思ってます。ちょっと今回 DNA さん以外ごめんなさい本当に申し訳ないですけど、あの初めて来たので、あの興味を持てるようにいっぱい行きたいと思います。<笑><笑>はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 視聴者の方も今あの今日知らないっていう企業さんが多いと思うんですけどもあの僕らがあの 自, 信を持って自信を持っていいと思っている企業さんなのでぜひあの見ていただけたらなと思っておりますということでですね、あの早速なんですけどもあの企業プレゼンの方に行かしていただけたらなと思いますだいたい7本ぐらいであの1社ずつあのプレゼンをしていただいてあの僕らの方から質問させていただけたらなと思っていますはいということでじゃあクオレガさんの佐藤さんからお願いします、はいはい<笑> す。はいはいで、ちょっとスライドの方ですかね、えー、お願いします。はいえー、それでは、株式会社、クオレガのです、ねえーの紹介をさせていただきたいなと思います。えー、2024年のです、ねえー、新卒採用というところでも、今、あの絶賛ですね、えー、採用中となっておりますので、えー、説明会とかでも行っておりますので、ぜひですね、えー、クオレガのことをです、ねえー、知っていただければなと思います。はい、では、ちょっとどんな会社かというのをです、ねえー、ご紹介の方させていただきたいなと思います。 でまずですね、えーと、創業が2017年の4月となっております、で現在、今、6年目の会社になるんですけれども、そうですね、うん、今、6期目となっております。あと、本社がですね、東京の新橋にありまして、あと、名古屋、あと大阪、うん、福岡とで。あと今年はですね、えー 札幌、ええあと仙台のあたもですね、ええ拠点を展開していきたいなと思っております。で大体今あの社員数でいくと100名ぐらいの会社になっ て, きております。えー、すいはい。すごい。あ、ありがとうございます。あの以前はい春ダイアリーの動画でも取り上げさせていただいて、<笑>ぜひあの過去動画を、ね、遡って、あ概要欄に後で載せておきます。はい、ちょっとあのええー、と去年の9月にですね、ええィスらせもええしております。はい。 で あ, と, はあの、まあ、ちょっと自己紹介ですね、えー、含めてというところです。えー、出身が、えー、宮城県仙台市となっております、えー、20代、30代ですね、えーまあ、IT ベンチャー系の、えー、ところで、ですね、えーまあ、いわゆるデジタルマーケティングですとか、えー、人材ビジネスというのを学びまして、えー、2017年の4月、えー、クオレガーを創業しました。はい やっぱり会社選びとか、ですねやっぱりこう20代、どういうふうに働いていくかとかね、ね就職活動していく中で非常に大事な部分ではあるかなとは思うんですけども、私も独立した、起業したきっかけというのは、ですねやっぱり自分のパフォーマンスをどれだけ発揮するかというところをです、ね、意識していったときに、やっぱり会社に勤めてるんではなくて、自分で起業して、ですね社会に出た方が 日本のため、世の中のためになるなと思って起業しましたというところになっています、うんはい、でそんな思いもあってですね、当社のパーパス存在意義といったところでいきますと日本の価値を上げる企業というところでパーパスを設定してですね、日々会社経営というのを行っていっております、うんはい、で実際あのどんなことをやっているかという会社になるんですけれどもキーワードとしてはですね、職、IT 人材この3つをですね えー、掛け合わせせててて、えー、事業を、えー、展開さいいただいております、はい、でなぜ食なのかというところなんですけれどもやっぱり今あのこういった時代でですね、えー、日本もあの少子高齢化とかですね、えーまあ、人口減少というようなところでやっぱりこの先の日本というのはですねやっぱり5年10年、えー、20年と見た時にですねやはりなかなかこうグッドニュースというのはあないなと。 いうところになってまますので、うんまあそんな中でやはり日本ならではのコンテンツといったところで、うんえー、日本が世界に勝てるものだというところで、えー、ミシュラン、えー、獲得数1位というのは日本あとコロナ明け、えー、最も行きたい国というのが日本、えー、あとやはりインバウンドといったところでも日本となっていますので、まあ、この辺りです、ね、食物といったところをしっかり盛り上げて、えー、日本の価値を上げていきたいなと思っています。うんはい あとまあ現在のですね、えー、飲食業界の課題というところですが、まあ、やはりあのコロナウイルスですとか、えー、あと IT 化の遅れですね、えー、あと人手不足というところがありますので、まあ、このあたりをですね、えー、しっかり盛り上げていきたいなと思っておりますので、えー、ぜひですね、えー、皆さんの力を貸してもらいたいなと思っております、うんはい、であと現在、ですね、メインで行っているのが、この採用 d x プラットフォームというので、えー、フーズラボというですね、 食産業初のですね成果報酬運用型の採用 DX プラットフォームというところになっ て, いっております。はい、あとそうですね。まあぜひあのこの辺りですね就活していく上でも当社していくですねポイントになるのではないかなと思いますが、弊社ですね創業一期目から新卒採用というのを行っ て, いっております。でちょうど今ですね新卒2年目で視野立ち上げとい う, ふうに書いておりますが、うん、ちょうどあの先日もですね、はい、あの信大やるさんに。 は い, 密 い, いあの、密着させていただいたというですね、はい、あのい男でした名古屋、はいはい、あの<笑>マインド決まってるっていうですね唐沢君なんですけども、はいえー、当社、新卒1年目からですね、裁量を持ってどんどん行っていってます、であと下段のですね、女性ですね、で彼女もですね、えー、と大学4年生のですね、夏からもうインターンに来てまして、えー、入社1年目、ですね、その年の冬にはですね社内でトップセールスというところで活躍していています。 でそのまあえー、ゆえんなんですけれども、えー、当社ですとあのキャリアの多様性というのがありまして、えー、と基本的にはセールス総合職で入ってですね、えー、新卒1年目から、えー、マーケターですとか、えー、人事あと広報、えー、あと新規事業の開発とかですね、まあ、この辺りにこう携わっているというのがありましてやっぱり20代であのどれだけこう成長できるかというのが、ねえー、やっぱりこれからの、えー、日本で必要になってくるんではないかなと思ってますので。うん ぜひですね、20代こう成長したいというような、まあ、そんな学生さんにはです、ね、も う, うってつけの会社ではないかなと思っておりますのであと最後ですねちょっとあの私からのメッセージですね、まあ、やっぱり最後ですね、えー、就職活動でですね、えー、その会社を選ぶ理由っていうところですね絶対これ必要になってくるんではないかなと思いますが、まあ、その意思決定をする際にですね、えーまあ、このメッセージというところですねちょっとぜひ参考にして いただければなと思いまして、まあ、なぜあのクオレガで働くのかとで、よく最終面接でも言ってるんですけども、えー、それはあの人生を豊かにするためということでえ言ってます。で、三つあるのかなと思ってましてで、まず1つ目はですね、やっぱりうちの会社でこう働いて、えー、経済経済的な面ですね。 この辺りしっかり豊かにしていこうといった面とあとやはりこれからの日本をねあの生き抜いていくというところでビジネススキルですねやっぱりこう成長していくといったところあと自分の武器を見つけていくということがですねやっぱり非常に重要になっていくるんじゃないかなと思いますので2つ目のところでいくとスキルそして3つ目ですねで我々もあの人材ビジネスというのを行っている会社でもありますのでやっぱり人の出会いですね えーまあ、いろんな人脈がやっぱりできてきますので、えー、人生を豊かにしていく上でですね、まあ、そういった人脈をどんどん築いていってほしいなと思っていっております、はい、でこの後もですね、はいえー、またあの当社のですね説明というのをあのしっかりさせていただきたいなと思いますし、えー、説明会もですねあの随時。 行ってきておりますので、はい、えー、たくさんちの魅力をですね、あのー、語っておりますので、はい、ぜひ、えー、説明会の方ですね、参加していただければなと思います。はい、それでは、えー、本日よ ろ, いいよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 とということででクオレガさんなんなすけども、あの以前「旬ダイアリー」でもあのタイアップ動画というか密着撮影を2年目の社員さんにさせていただいたんですけど、はい、めちゃくちゃマインド決まっててあの<笑>でも1年目から本当、死者立ち上げとか2年目から立ち上げとか1年目からあの裁量権を持ってリアルにあの仕事ができるっていうところはすごい強みだなと思っています。ちななみにんんんですけど、あの佐藤ささが考えるクオレガさん が他の企業とは違うっていうここが一番うちが強みだっていうところありますか、うん<笑> そうですね、あの強みは結構もうたくさんあるのかなと思ってるんですけども、はい、まずあのこのコロナ禍ですね、はいえー、やっぱりまあ日本経済も非常にあの止まっているというところが結構多かったんですけども、うんまあ、その中でもですね、我々は採用をこう止めることなくですね、うんえー、積極的にやはりあの景気が悪い時こそあのベンチャー企業は採用のチャンスですので、うんえー、どんどん採用していったというのがあります。うん あとコロナ禍でもですね、あの視点展開ですね。えー、それこそコロナの中でも、えー、大阪支社とか、うん、ああ名古屋、えー、あと九州ですね、うんえー、福岡の方にこう展開してったっていうのが、うん、あ, ありますで。あともう一つはい、はい、あの創業期からですね新卒採用というのをあの本当一年目から、うん、ああやってますので、うんえー、会社が今六期目ですけども六期生が入ってくるというような、うん、ああ会社になっててます。うん、はい。なんか高橋さんが聞きたいことありますか。はい。えじちょっと。 ところで、うじゃなくて大丈夫。あ、じゃ、え、うん、まあ、ちょっと。あ、なでも、お父様。大丈夫です<笑>はい、<笑>ありがとうございます。ちょっと私の方で、あの、気になった質問をさせていただくと。なんか、その、ど、二十代で成長できるっていうのは分かっても、なんか、どういう風に成長できるのかとか、なんか、例えば。何年でどういう能力が身につくとか、なんか、それを用いて、これはちょっと、よ、よくないかもしれないんですけど。それを用いて、なんか、セカンドキャリアはどういうのがあるみたいなのがあったら、うん、教えていただきたい。なるほど、なるほど。はい。 ななかなか難しいそうですね。いろいろあるからどこでも戦える人材にはなりそうで す, ね,、はい、そうですね。で、はい、ああどうですはい。でただこうなりたい自分っていうのがやっぱりあるんではないかなと思いますので、うんえー、そこにやっぱりこうどうやってこう近づいていけるかっていうのがあるかなと思ってます。であとあの当社の場合ですとあの先ほどのまあ キ, ャリアキャリアマップみたいなものを説明させていただいたんですけども、うん、あの社内でですねあの本当に 自, 自主的に あのキャリアパスていうのがありまして、はいはいはい、え社内で一つあのこあの広報っていうんですかね、うん、例えばあのこれやりたい人とかですね、えー、あの募集するんですけども、はいはい、その時にもう早いもん勝ちですねあの<笑>手を挙げた人からあ私やります、えー、僕これやります、はい、っていうのであの移っていく場合もあります、はいえーそんなはい、早いもん勝ちなんですね早いもん勝ちですやっぱりあの<笑>ビジネススピードが大事ですので。はい あともう一つはやっぱりこうあの人事戦略的なところで、いいでね、はい、あのかなり会社の状況を見てですね、こうい、ん、う、えー、けさせてもらって、うんえー、例えば広報とか、うん、あ人事とかマーケィティングですね、うんえー、そんな形で、えー、はい、移動していてます。あとこれ社員旅行でハワイに行きで、はい、ああそうですね。はい、だから全員スカイダイビングするみたいな。そうですね。<笑>すごい社風現れてるなと思って、<笑>はい、そことかはめっちゃ合う人にとってはめっちゃいいなと思いました。 そうですね。あのー、よくさすがに調べてますね、ハワイにあの年末ですね、えー、30人、40人ぐらいで行ってましてで、社員全員 で, です、ね、あのスカイダイビングをしてたという。はい <笑>そうですねあの基本的に面接でですねやっぱりこうあの絶叫系ですかね、はい、が好きか嫌いかっていうのをしっかりあの確認した上で<笑><笑>、はい、どちらかというとこうね、はい、やっぱりうちの会社の社風としてはい絶叫が好きだっていうね社員が多く集まってるかなというのも、うんはいまあ、もちろんあの乗れなくてもですねあの当社入れますからだんだん規模がね、はい、広がっていってますので、はい、誤解がないように、はい、誤解がないように<笑>でもそういった形でその、はい、バリバリ働きたいっていう人にとってはすごいいい環境じゃないかなと 社、ね、風現れてると、どういう社風なんですか、<笑>車風よくわからないんです、あのー、やっぱり今、時代もです、ね、結構変わってきてまして、はいでまあ、去年 の, あのワールドカップなんかもよく例えにしてるんですけども、うん、本当、決められた時間の中でどれだけ成果を出すかっていうところなので、うんまあ、意外とこう見えてあの残業がなかったりとか、うん、あ限られた時間の中でこう成果を出していくっていうのが、うん、あ当社の結構、社風に今なりつつあるのかなというのはありますので。うんうん、でチャレンジンジグな車風はある そうですね。はい。やいうマインド決まってる人が多い感じなんですかね。そうですね。あのマインド決まってるっていうのはちょっと難しい高い。難しいあれですけども、<笑>やっぱりこうね、あの自分たちのね、あの会社を目指すビジョンっていうのをしっかりこう達成させていきたいとか、うん、ああ日本をこういう風によくしていきたいとかね、うん、まあそういうあのビジョンを持って働いてるメンバーっていうのが非常に多いかなっていうのが、うん、ああ当社の社風かなと思っております。ありがとうご、ん、ざ、はいます、はい。本当に。 それが浸透しててすごいなと思いました。普通にあの皆さん社員の皆さんが本気で働いてるのはすごいなと思いました。うん、そうですね、はい。はい。ということで、あの、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。<笑>今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ますじゃあ続いて DNA さんお願いします。はい。はい、よいしい。改めて今日はよろしくお願いします。株式会社 DNA より参りました高塚と申します。ではこれから会社の説明を始めたいと思うんですが、えっ、ー、とスライドをいただけますでしょうか。よろしい。 お会いお前誰やねんがあると思うので最初自己紹介させていただきます。えー、株式会社 DNA よりまいりました高塚と申します。所属はヒューマンリソース本部の新卒部というところ、まあ平たく言うと新卒採用の人事をしている人間です。2021年に新卒として DNA に入社して、いや、本当それが一番びっくりですね<笑>。ここで発表するつもりだったんですけど、ね<笑><笑><笑>そね、そうね顔そうまあ、あそこは許、はい、してください。<笑>はい でそこからずっと2年間新卒採用 の, の仕事をしております最初はサマーインターンのオーナーからキャリアをスタートして最近は、えー、と採用全体の戦略を練ったりとかそこの実行に携わるイベントの設計をしたりとかそういったことをしております趣味みたいなことを言っておくともともと学生時代プロマジシャンとして食ってたので、えー、<笑>プロマジシャンだったんですねそうなんですよ、えー、でマジックやるのも見せるのもあの見るのも大好きなんですけど今日はあの皆さんを騙すことなくですねあの誠実にいろんな話できればというふうに思います では会社の説明に入ろうと思うんですが、DNA の人事をしているとです、ね、とにかく聞かれる質問がこれなんですね。うん、DNA って結局何の会社なんですかって言うんです。うん、高橋さん、それにどういうイメージありますか。何でも大丈夫です。なんかサイバー、サイバーと似てるなって思っ て, て、ね、はいはいはい。そのサイバーさんよりなんかサイバーさんは明るいって感じで、うんはい、なんか DNA さんなん気をつけてください。そこから先、はい<笑><笑>。ちょっとね DNA さんなんか論理的。<笑>ああ分かる。これぐらいなんかも。 もっと頭の歯みたいな感じのイメージがあります。はい、ロジカルインキャが多いとい、はい、って言われます。いいはい、ます<笑><笑>ありがとうございます。そんな感 じ, じゃな、そこら辺はまた後で、おいおい、人事について説明していくんですが。はい あ, はい、あ、ありがとうございます。で、う、ね、ん、どういう会社かっていうと、いろんな事業を展開している事業会社になります。で、もうちょっと詳しく説明していくと、ゲーム、ライブストリーミング、ヘルスケア、メディカル、スポーツ、オートモーティブ、新事業機。まあ、いろんなところに多岐にわたって事業展開をしている会社となっております。 でじゃあなんでこんなにいっぱいやってんの君たちは何のためにやってんのみたいな話をすると我々のミッション一人一人に想像を超えるデライトをというものを掲げてますここで言うデライトっていうのは我々のサービスとかプロダクトを通して、うん、ユーザーの皆様に届けられるワクワクとかドキドキとか安心とかそういったものの総体を総称してデライトって呼んでますそのデライトを皆さんに一人一人に想像を超える水準で届けてきてそのためにいろんな事業展開をしています じゃあそれを実現するために我々社員はどうやって働いているのかまあ、約束ごとバリューということになりますいろいろ書いてあるんですけど一番上に書いてあることに向かうっていうのをめちゃくちゃ大事にしておりますまあ意味は書いてある通りなんですけど、うん なんか1個の目標に対して突き進む時ってめちゃくちゃ1個のことだけ集中できたらいいと思うんですけどなんかこれ失敗したらどうなるんだろうなとか周りからどう見られてるんだろうなみたいなことで、まあ、よぎるじゃないですか、まあ、僕も全然よぎりますとでもそれ一回置いといて本当にそれに夢中になってみようよっていう話なんですねなぜかっていうと今日のテーマでもある人の成長みたいなところに関わってくるんですけど あの人が本当に成長する時って何も考えられない本当にそのことだけに夢中になってる瞬間だと思うんですねでその夢中の瞬間をいっぱい作り上げて人の授業も伸ばしていこうっていうのがこのバリエンのことに向かうっていうことの考え方だったり、うん、いいとですねありがとうございます難波がうちの創業者の難波がこれをすごい大事に今まで育ててきました、うん、で、えー、と今成長みたいなお話をしたんですけどよく DNA 人材排出会社なんて言っていただくことが多いです、うん あの有名な企業家さんと有名な企業家さんとかまあ事業家とかいろんな人材を輩出しているんですがなぜ DNA がこういう人材輩出会社を担い得ているのか YDNA ということで三点ご説明していきます、えー、事業文化制度の変化<笑>まず一個目事業 まあ、いろんな事業をやってるよっていう話をさっきしたんですけどこれいろんな事業種類をやってるということよりもいろんな成長角度の事業があるっていうことが大事なんです要はなんか赤ちゃんみたいな事業からおじいちゃんみたいなヨボヨボの事業がいっぱいいろんな事業を展開してますでそれぞれ成長角度によってですね取り得る戦略とか、まあ、雰囲気とかいろいろ変わってくるわけなんですねその雰囲気とか戦略がいろいろ違うところにいろんなポストが空いていてそこに対して自分の微量を持ってキャリアを形成できる自分の意思によって透けるところに飛び込んでいけるっていう環境が が、社内に整っていること。これがま1個の意井さなのかなという風に思っています。うん、2個目文化についてです。これは仕事の渡し方の話なんですけど。うん、成功角度五分五分の仕事を立て続けに任せるとことをしています。えー、これまあねまあ、人事が言ってることなんで、どこまで信じられるかわからないので。僕の話を実際具体的にすると。はい 僕は DNA に入りました2週間研修を受けましたその次の日に人事配属ねって言われたんですけどその日に「君にサマーインターン全部任せるから」っていうふうに言われたんですね、えー、でサマーインターンってその1年の採用成果の半分を決めるという超大事なイベントなんですけど、はい、それをやんなって言われては、うん、いみたいな感じだったんですねでまあ当時やる気持った僕はですねも う, こう新卒 で考えるすべてのこうなんかどうしたら DNA の良さ伝えられるかなとかどうしたら成長を持って帰ってもらえるかなみたいな企画書を書いてですね、はい、いろんな執行役にぶわって回ったんですけど、はい、そこでされる質問が「えーとね、き君って DNA ってどうあるべきだと思ってるの?」っていう質問が一問目で必ずされるんですよね。うん、で、まあ、当時の僕はお前らが考えろよと思ってたんですけど<笑>でもやっぱり<笑><笑>それがしい言葉だ<笑><笑>と思ってたんですけど。 でもそれを本当に考えてる人間にしかこの仕事って渡せないよっていうのをどんなレイヤーの人であっても本当にフラットに聞いてくるしそれがだんだんだんだん自分ごと化されていくとやっぱり自分の死座だけじゃなくて1公園2公園の人は何を考えてるんだろうとか、うん、DNA ってどうやって社会に対して影響を与えていくんだろうっていうのがこう自然と責任感を持って考えられるようになっていくんですよね。っていうこの死座の高まりっていうのはこの文化によって形成されてるものかなっていうふうに思っています。うんうん ラス制度についてです。うん、さっき、はい、あのいろんな事業チャレンジできるよみたいな話したんですけど、はいまあ、移動がめちゃくちゃ自由ですっていう点と、えー、あと独立企業とかスピンアウト、はい、外に出ていくことをもう正式に推奨していますへえー、そんなことありますあるんですよ<笑>ええ僕絶対嫌なんですけど分かります、まあ、これは<笑>まあもちろん優秀な人材が外に出ていっちゃうんでえ<笑>えーみたいな瞬間あるんですよ、はい、でもこれはどうなんていうんですかねどうありたいかのレイヤーの話をしていて、うん、我々は DNA っていう存在として世の中のデライトをめちゃくちゃでっかくしたいとうそうなった時に人材を囲い込むのって本当に正しいんだんそれよりもうちでできないこととかうちでできないチャレンジを外でしてもらうようにどんどんどんどんどん出していって結果 DNA っていうものがえと作ったデライトの総体がでかくなることを目指すべきだよねっていう考えに基づいてよくこういうあの支援をしていたりしますなのでこういう何て言うんですかね自分のえ 医師に合ったキャリアがやめること と,、えっと別に社内にそれを限らないことっていうのが1、うんまあ、個、こういう人材配出会社に足りえている理由になっているのかなというふうに思っております。DNA 今、今、24卒絶賛採用あの活動中ですので、もし興味あったら概要欄にリンクがあるんですかね、はい、概要欄の方からぜひお願いします。そして最後、1個宣伝させてください、えー。YouTube チャンネルガツガツ運営しております。あの さっき説明したようないろんな事業部のトップにいるような人間のあの話とか、その事業の裏でどんなことを考えてるのみたいなこといろいろあの発信しております。うん、あのぜひ興味あったらチャンネル登録高評価よ ろ, <笑>よろしくお願いします。それでは DNA の紹介を以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。高橋さんも出られたんですか YouTube。僕は出てないんですよ。ああそうなんですね。 でも、これをチャンネルを運営してるのも新卒一年目の方は。あ、そうです。その、えー、事業家の D. N. A. っていう D. N. A. チャンネルを、僕の一個下の。あの、ユーチューブに出てる女の子が、もう裏でもガリガリ、はい、あの、運営してくれています。ありがとうございます。じゃあ、聞きたいこと。ありますか、はい。そうですね。なんか、その、結構、ありきたりない質問かなと思うんですけど。はいはいはい 最終 DNA さんに決められた決めてとかもなんかこれは聞いていいのかわかんないんですけど、はい、どこともなっててなんで最後に3万円あ最後じゃないも本当は間違いです DNA さんですか？大きいです全然大丈夫ですよえっ、ー、と<笑>あの元々なんか大学時代企業ごっこみたいなことをしていたんですよね<笑>まあなんかアフィリエイトサイトのやとかしてるんですけどなんか一定金稼げるけどつまんねえなと思ったん、ね、ですねで何したいかなと思った時にエンタメやりたいと思って。<笑> でも自分の今の力だとエンタメ作れないっていうのも同時に思ったんですよね。うん、で、よし、これはショートカットする必要があると思って就活を始めて、うん、じゃあなんか自分の思ってる成長より爆速で成長できそうで、かつなんか楽しそうなところです、結構ふわっとした時期でいろいろ見てましたと。うん、で、えー、っと最初迷ったのはビズリーチさん と,、えー、っとアウローラ、今、ビジョナルさんですね、うん、ビジョナルさんとアウローラさんと DNA っていう3択の名やって、で、まあこれは別に。 なんですかね、人によって感じ方は違うと思うんですけど、うん、DNA にいた人で決めて、うんうん、新卒3年目の社員を見た時に、うん、この人ってこういう仕事をしてこういう成功と失敗をして、うん、こういう工夫をしてこういう成長を遂げたんだなっていうその道筋が全く見えない人が多かったのが DNA だったんですよね。うん、どううしたら3年ででこうなれるんですか、うん、みたいな人がとにかく多くてなんかそれが悔しかったし、うん、あとなんかここに入ったらこういう成長というかなんかこういう想像のつかない あのファーストキャリアを歩みそうななと思ったたのが決め手になりまし、うん、DNA さんの社会ってベンチャー感めっちゃあるんですか、はい、ありますあります永久、まあねまあ、ベンチャーっていうのを歌っていて、はいまあ、ベンチャー感っていうのが何を指すかわからないんですけど、はい、やっぱこう仕事のなんつうんですかね決めるスピード感とか、はいえー、と任され方みたいなのはやっぱりベンチャーっぽいですね、うん、高塚さんがもうめちゃくちゃ大変だなと思った社会人になって大変だなと思ったエピソードとかってありますか 挫折した経験とか最初のサマーウィンターンですね。任されて、なんつうんですかね、あの別に放って置かれるわけでもないんですよ。はい、ちゃんとみんなウェットに仕事を見てくれるし、うん、ずっと気にかけてくれるんですけど、そういうんですかことに向かう切ることができなかったんですよ、うん。あのまなんかこれで失敗したらどうするんだろうとか、うんうんまあ、そういう余計なことばっか考えて、結果サマーウィンターンって 日, 日が決まってるのにどんどん仕事がこう引っぺがされていったんですよね。うんうん、で、それでもう本当に嫌になって、うん、あの転職とかいろいろ調べたんですよ。サマーウィンターの それでもやっぱ周りが自分を諦めないでいてくれたこととかあとやっぱな ん, ていうんですかね、最終、こう仕事をウェットに見てくれるっていうのがすごく僕は安心するんですよね。あのまあ、陰キャが多いとかよく言われるし別にこれは否定も肯定もしないんですけど。 人の仕事とか人が思いを持ってやってることに対して、ウェットの人がめちゃくちゃ多いんですよ、ねうん。自分がなんか企画書とか考えてることとか、コンテナス全員コメント。どんなに忙しくても全員コメントくれるし、うん、見てるよ。っていうことを言ってくれるし、そういう人たちがいる中でなんか自分が自分のことだけでやんになって辞めるのもちげえなーと思って、うんうん、で。それからまあなんとか頑張れ。てる へ、えー、え。えウェットなの意外だなと思いました。いやめっちゃ言われます。うん、そうそう、ね。し僕も意外でした。ただ事に向けば向かうほどやっぱ組織的な問題とか生じやすいじゃないですか。A.P.R.、うん、を思うこと。うん、で, でそうそこがなんか意外と裁判と違いだなと思ってたんですけど、うんうん、意外とウェットっていう点では。うん いいじゃんって思います。<笑><笑>確かにこうなんですか、人に対してベッドとか、なんかこう飲み会上手みたいな人が多い会社かって言われると。多分サイバーさんとかと比べると、ちょっと少ないってことは、実際思うし、多分そう言われているのが。あのドライとか、あの知的体育、まあ知的体育かけは、うちが言ってることなんですけど、なんですかね、ドライって言われることの発端にはなってると思うんですけど。面倒見はいいっていうこと。ですねそうですね。仕事に対しての面倒見がすごいいいと思います、ね。<笑>ええー、ありがとうございます。 しかもこれ2画面で出れるようになってさっきもそのイメージみたいなのをお伝えしたんですけど、はいはいはい、イメージで言うとなんかそのサイバーさんとかは明るいとか元気とかやる気とか情熱が大事だけど、はいはいはいはい、その反対 DNA <笑><笑><笑>さんはロジカルのほういなとか論理詰めめめっちゃされるイメージがあるんですけど、はいはいはい、それって合ってますか そうですね、否定はしません。あのうん、ロジカルであることとかちゃんとこう人に対して責任を持って説明をすることっていうのをすごい大事にしている会社だと思います。選、う、考、ん、<笑>とかでもその明るいとか元気とかやる気とかが見られるわけではなくて結構ロジカルの方が見られる感じですか、ね、そうですね、まあ、一、まあなんつうんですかね最低限ロジカルって人に説明ができますとか、うん、自分の考えてること言葉にできますみたいな能力は、うんまあ、確かに。 見ていたりするんですけど、うん、明るいとかっていうのを見てないとかっていうわけではなくて、<笑>僕らはよく何か尖りを持っていてくれっていう話をします。それは別に明るさでもいいし、うん、逆にめちゃくちゃロジカルでもいいと思っていて、うんうんえー、っていうのはありますね。うん、なるほどありがとうございま す, といますはい。ちなみに佐藤さん、感想ありますか<笑>いやー、さすがですね。<笑><笑>あのね、高塚さん、新卒2年目ということでね、ね、はい、さっきあの、はい、DNA さんは 他の会社に行ってもっていうことだったのでね、はい、大ゲスからはぜひうちの会社に来てね<笑>、はい、うちの会社にもあの DNA を持ち込んでもらいた い, なって思いますので、はいはいはい、うまいかはちょっとわかんないですけど、はい、<笑>ありがとうございます。ぜひちょっとあの配信後話し合っていただければと思います。<笑>ま<笑>はい、ということでじゃあ続いての企業に行かせていただこうと思います。じゃあディレクションズからお願いします。はい。いあ、えー、改めまして、えー、ディレクションズ代表の永井と申します。 えー、とうちの会社はでもともとはその NHK の番組制作から、まあ、スタートしているんですけど今はまあ映像制作を中心としてさまざまなクリエイティブ系の事業を展開しておりますでま あ, あの実際にあの、えー、と今やってる領域としてはですね、まあ、アカデミック、まあ、いわゆる教育学習<笑>あとは研究の分野ですねとか、えー、企業のブランディング でさらにはまあアミューズメント系全般ですね。えー、まあ、子供番組とかから元々スタートしてたんですけど、まあ、そういったところを展開しております。映像制作を主に行っているといすですかそうですね。中学にあるのは映像なんですけど、最近はそのブランディングみたいなところで企業さんといろいろやり取りをしながら、企業の良さを引き出すみたいなこともやってたりします。はい。で。 今日多分他社さんに比べてうち一番のニッチな会社だと思うので情報を詰め込んできたんです。情報詰め込んで六分で足りますかね。本当本当に行きましょう<笑>、はい。ちょっといきなりこれ多分パッと見そこで見てる人見えな い, い。情報量多いな。<笑>えっと2004年に会社できたんですけど実はその前があって2000年にデジタルスタジアム2001年に天才ビット君というです ね,、えー、そうなんですね番組を実はスタートしていますでこの。 スタッフが中心にななってでできた会社んええ島次郎は会社ができた翌年からですでちょっとこれあのなんか細かく見えないと思うので大事なところだけ押さえていくとですねまあ、えー、最初の「デジスタ」っていうのは若いクリエイターを発掘して紹介する番組で、うん、まだアマチュア時代の新海監督とかが作品を載せてくれてたりとかした番組な で, すでその「天才ビットくん」っていうのはまあその子供からいろんなアイディア投稿をいただいてそれを番組の中に反映していくっていう。 これまだ一度番組として今ビットワールド続いてますけど、えー、来年来春23年目に入るんですはいすごいですね、はい、23年目ですか、ね、そうです私ずっとプロデューサーやってるんですけど、えー、でまあどちらもキーワードとしては競争ですね<笑>まあ視聴者と一緒に作るみたいな<笑>あこもい作るっていう競争いう、うん、そうですそうですはいというところがありますで、えー、2005年に先ほどねお話お話いただいたようにベネッセさんからお仕事頂 い, ただいた、うん いまあ、未だにあのベネッサさんの仕事はいろいろやらせていただい て, 見てました島次郎、はいて、はいえー、実は2008年にですねアニメの制作をやってるんですけどもともとこの会社そのこういうクリエーター若いクリエーターのコンテンツを、まあ、プロデュースするという目的も実は持って作った会社だったんですねで「イブの時間」というアニメを実は作りました、うんうん、で, で2008同じ年に分社化しちょっといわゆる知財管理をする会社をちょっとグループに作って で2010年ですねえっと小人とか映ってますけど隣にある坂本龍一さんと一緒にあのスコラ音楽の格好っていう番組をつけてまあこれであのすごく難しいことをわかりやすく伝えるという要約力を僕らは磨きましたはいで、えー、ちょっともうなんか時間が経ってるね時間経ったらしいですね時間経ったんでね<笑>えっ、ー、といろいろ教科書をやったりまあ事業的な番組をやったり、えー、配信教材まあいろいろ 舞台もやったり、まあいろいろやってます。本当いろんなジャンルなんですね。本当にいろいろジャンルです。はい。で、ちょっとここから書き出していきますね。これちょっとざっくり三つからつに分けて説明します。最初の十年というのはもうとにかく作り込みを頑張ろうみたいなところで、子供番組もその双方向で十五万人の子が入ってくるような、うまあゲームをオリジナルで作って、それを解きながら参加するみたいな。で、まあ作ったアニメも一応映画化されたり、まあ DVD をまんま売れたりとかね。 で、あとこれですね。小人図鑑、これはもう大ヒットしました。26万枚あの dvd 売れまして。す、は、ごいところがですねえ。2010年ぐらいからパタッと dvd とかの売れなくなっちゃったんですね。で、ちょっとちょっと方向性を変えようということでですね。僕らがやり始めたのが原点に立ち返って競争共感みたいなところですね。あのクラスターを形成してちょっとずつ。それを大きくしていく。 うんまあ、アニメなんかでもテレビアニメから劇場型のイベントに展開したりとか、うん、あとこれはあの深夜放送からだったんですけど、うん、ゲームそこで生まれた IP をゲームかアニメか舞台化までいきましたこれ一般の視聴者からとあの送ってもらった IP を僕らが育ててここまで持ってったりとか、うんまあ、あとは舞台も、えー、最初テレビドラマでやって同じキャストが舞台化するみたいなん、まあ、こんな取り組みをしている一方で実は裏でですね 大大きく拡大してたのが教育事業です、えー、これ東京書籍さんニューホライズン、ねねはい、の電子教科書をうちやってたりとか、うん、あとスタディサプリもお手伝いさせていただましたとか<笑><笑>あ と,、えー、とコロナ禍でですね学校が休校だった時代にあの渋谷区さんと組んであの配信のコンテンツを学校の先生方と一緒に作ったりとか、うんはい、でそんなこんながあって今ですねあのどうなってるかというと 我々あのコミュニケーションデザインってところを一応今重点を置いてやってるんですけど、あのまあこれなんか朝日印料さんと組んでカルピス、えっとそうですねカルピスさんフォーカンカルピスっていうプロジェクトで、えー、めちゃくちゃ流行ったやつじゃないですかこれで、ね、YouTube ではい y o u t u b でこれ実はですねに二時間だったんですよ二百万人と実証をしたりしてもらいましたは い,、えーいねはい、コロナ禍でえっと活動の場を失った高校生たちの活動を追っかけたものを紹介するみたいなねあとは、えー ベネッセさんとはですねあのコンサルという形でもお付き合いさせていただいていていわゆる AI 搭載型のこういうアプリの開発を一緒にやらせていただいたりあとはですねソニーさんとこういうチークガまあこういったこともやっていますで最新だとアミューズさんと組んで富士スバルランドのまあ夜の遊園地でやるそのイベント の, あのいわゆるその世界観設計からインタラクティブの仕掛けとかであとはえー 倉沢直樹さんの満遍にはこれ N. H. K. の番組ですこれ実はうちと N. H. K. の共同制作です、えーはい。めっちゃ面白い。はい、でこの間、あの、長社長をメディア記術者でグランプリいただきました。えー、すごい。ですね、はいえー、まあさ、こんな感じで、いろいろやってま す, す, ます。はい、で、今最新のところで言うとですね、<笑>あの、まあ。四月からホールディングス化するんですね。ああ、で, でこれからは、その、クリエイティブだけじゃなくて、もう少し企業マインドを持った人間を集めたいなと。んどんどんグループの中にそれぞれの個性を。 チームを作っていいきたまあそんなんで2年前にこういう例えば学びを学ぶための一般社団法人みたいなものを作ったりとかあのいろんな展開を今始めているところです、まあ、こんなトントンンきますけど、まあ、先ほど賞の話出ましたけど実はあの文化庁をめでる技術者いうち 10, 10回ぐらい賞をい頂いてたりとかいろいろ世界とか国内でいろんな賞を頂いてるようなコンテンツも作っております。 すごい、ね。ざ、は、っ、い、と駆け足で見てまいりましたけど、はい、こんな感じの会社になります。ありがとうございます。え、すごいですね。ありがとうございます。山本さん、クリエイティブの会社だったんですね。そうなんです。<笑>背中保険業界 の, の方保険業界とよく言われますね。硬、ね、い, い感じがするんで、うん。え、ちなみに何人ぐらいの会社の規模がありますか。百人ちょっとですね。あ、ああそうなんですね、えー。で、結構いろんな部署というか。 そうですね、プロジェクトに数名で先ほどもお話した通りもともとは番組制作が多かったんですけど、うん、今実は今年初めて番組の売り上げを、えー、多部門の売り上げが抜くという、うんね、なので、まあ、徐々に番組制作から今脱却していろいろ広げているようなところですね。はいはい えなんか野暮なこと聞くんですが診察採用さ れ,、はい、されてるんですか一応しております え, ー、え何人ぐらい採用するんですかそうです、ね、あとなんかクリエイティブ人材4人から6人ぐらいというところではい取、はい、ってますねでもともとはそのやっぱりクリエーター志望の方を多く取ってたんですね、はいまあ、うちでいうと例えば「ビットワールド、天才ビッくんを見てた視聴者が大人になってうちに入ってくるっていうパターンもあったりとか、うんうんうん なんでうちでやってる子ども番組、まあ、例えば「借金」とか「ム、はい、ジカピッコリーノ」とか、えーえーまあ、ああいうものをやりたくて入ってくる方は多いんですけど、はいまあ、先ほどもお話した通り今はそういうことをまあ軸にちょっとやっぱ事業を広げていきたいと思ってるんで、うんまあ、これからはちょっとその一緒にこういうクリエイティブなことをテーマに開発をやってくれそうな人材を求めてる、うんうんうんはい、ちなみに今の一番の番経営課題は何ですか。か <笑>そうです、ね、あのー、今僕ら一番そのテーマにしてるのはやっぱり開発力です ね, 開発ですねやっぱりクリエーターってその目の前にあるものにこう 100% 向き合ってるのが一番幸せなんですようん、うん、そうすると そ, のそれがあのクオリティ高いものが出来上がるのはいいんですけどその後どうするんだみたいな長期的なステーのですよね。 うんうん、うちの割と精鋭たちが今開発の方に回っていろんなことをこう開発してプロジェクトを起こしているとい う, う、はい、そういうういいいフェーズになってまますすありがとうございます、はい、じゃあここでなんかコメントをいくあの拾えたらなと思うんですけど部門がいろいろと変化する中 で, でも変わらない強みは何でしょうかっていう確かにこの歴史見たら結構やることは変わってるけど、えっとね、一貫して強みだなっていう、はい、ふうに永井さんが思われていることってどこですか ね,、えっとね 実はあのシンプルなんですけど、真真真面面面目目目ででであるというすす。す、はい、<笑>みんなごく他社さんあのクライアントから褒められるのは本当にいい子が多いよね、えー、いい人多いですねってよく言われますけど本当にみんな真面目にすごく勉強するし調べるしみたいななので、まあ、うちは文化系インキャですかね今、えー、圧倒的多数で言うとね。 はい、でもま あ, も安心感あるなんかそうですねなんであのでクライアントの方々にはすごく安心してもらえるような、うん、あのプロセスも含めて、うん、でクオリティも含めてあのちゃんとできてるかなとは思います、うんはい、確かに真面目で誠実っていうのがすごいなんか伝わります ね, すねはい<笑>、はい、まあいろんなそのとった部分っていうのはコンテンツの方で出していく部分ね、うんうん、姿勢としてはすごくみんな真面目に考えてるでそうです、ねはい、人としては尖らずコンテンツを尖らせるっうい う, そうですね、はい、おっしゃる通り ありがとうございます。高橋さんから一つ質問あった。平均年齢とかでどれぐらいなの？今ですね。今三十ぐらいです。意外と若いんですね。えー、っ二十代が七割です、ね。へえ、うん。めっちゃ意外。はい。二<笑>十代の子どんやっぱ真面目です。<笑>真面目なで素直な子多いです。ええー。でも最近どんどんなんていうか、いろんなあの角度であの人が増えていて、うん、あの二年前にうちに入った子っていうのがあの。 京都大学の大学学のの院ででバイオやってた男の子もともと研究の道に進もうかどうかどうしようかもう迷ってた時にあの自分はやっぱり伝える側に回りたいとそういう研究成果をっていうのでうちを見つけてくれて入ってきてで今まさにその彼たちを中心にそのサイエンスコミュニケーションっていって そ, のそういう研究室で取り組んでることを外に発信していくみたいなそれをあの今若いチームで。 やってちなみに長江さんと佐藤さんはもともと知り合いというか、はい、同じって、はいう仲間なんですねで、はいえはい、本当に真面目なんですか普段からあの我々起業家はね。 真面目な、うんはい、<笑>割とね映像業界っていうと結構軽い感じの<笑>、はいうん、イメージあると思うんですけどそ う, です、ね、うちはやっぱり圧倒的に NHK の番組が多かったりするの で, でしかも NHK の番組で育った子たちがほとんどなので、うん、いい循環というかエ コ, う、ね、エコシステムができてるんですね。うんそうですねはい、ありがとうございます、ね、ということで あ, のありがとうございました長井さんありがとうございます。<笑>あ はい改めましてネットプロテクションズの赤木と申しますじゃあスライドお願いしますこれはエンディングになってますね<笑><笑>はいはいじゃあ自己紹介を簡単にしておきますネットプロテクションズの赤木俊介と申します普段は人事総務グループで新卒も中途も両方ともですね採用の責任者として見ておりますであとは兼任で スマホ決済のサービスの、開発っていうところも長らくやって。きていますい利用させていただいてますね。てて<笑>ありがとうございます。請求書とかで。そうです。はい。<笑>はい、で、えっと、まあ、将来ですね。僕個人的なお話なんですけど、保育園の経営したいなっていうふうに考えて、はい、おります。 はい、でお金がないとか組織がないっていうことがあの教育業界の課題だなというふうに思ったので事業とか組織づくりができる必要があるなというふうに思ってベンチャー企業を選択、はい、しております、はいはい、で会社に入ってからいろいろですねマネジメント事業立ち上げ採用責任とか幅広く経験させてもらって中高生のサマーイベントですね あのキャリア支援みたいなプログラムを採用とは関係なくあのやらせてもらっていて将来の接続っていうのも会社の中ででき始めているのであの非常にあの自由に会社をつかせてもらってるかなっていうような状況です、はい、でミッションとしては次の当たり前を作るというのを掲げていてビジョンとバリューを載せてますが、まあ、結構歪みをなくすみたいなのをすごく大事にしております<笑> なのでこう目に見えた歪みもそうですしこれってそもそもなんであのこうなってないんだろうとかあの本質的になんかこう変えるべきなんじゃないかっていうところにこうフォーカスしていくことをすごく大事にしています。はい、で国内外でサービス展開はしてましててま、えっと 今台湾とベトナムにも支社があって決済サービスを展開しております。このアフティっていうサービスがですね海外でサービス提供しているものになります。もう300人もいらっしゃるんですね。そうなんですよ。300人。結構ですねあの後ほども説明するんですけど新卒の定着率3年以内定着が 96. 点何パーみたいな感じでもうすごい残ってんるんですね。そうなんですよ。<笑><笑>残ってくれるんでどんど ん, どんどん人数が増えてるっていうような状況ですね。はい。 でえっと、フィンテック業界ですね20年以上あの高い成長性を維持していて決済のシェアでいうと 40% ぐらいのシェアになってますまだまだです、ね、市場が本当に広くって今流通額でいうと4000億円ぐらいなんですけど、えっと、B2B、B2C 両方とも合わせると 数, 数十兆円ぐらいの規模になっているのでまだまだあの成長させていかなきゃいけないというところなのでぜひですねあの優秀な方々やる気のある方々に、えー、採用 入社してきてほしいなとい う, ような状況です。で決済を主に提供してるんですが、まあ今ですね、ガーファとかも含めていろんな会社さんが決済サービスどんどん入ってきてる。んですけど、うん、まあその背景ってやっぱりこうデータ資産の獲得っていうのをこう。ええー、皆さんやられてるのかなっていうふうに思います。まあやっぱりこう決済のデータってすごくあの意味性が高いデータになっているので。まあ例えばこう毎回毎回お支払い。 ちゃんと期日内にお支払いしている方って非常にいい方っていうふうに判断できるなっていうふうに思うのでなんか広告のクリックとかよりはこう非常に意味が高いなでそういったものを使ってですねあの多角的な事業展開やっていきたいな何か行き届いてないところに金融サービス提供していったりとかをこれからどんどん拡大させていきたいなというふうに思ってます、はい、であとは組織もですね面白い組織制度とってまして マネージャー職を廃止したです、ね、人事評価制度ナチュラっていうので360度評価で、えー、報酬が決定していきます、はい、であとは人事異動ですね<笑>ビジョンシートっていうのをあの半年に1回全メンバーが出して、えー、自分がどの部署にいつ移動したいっていうのを提出してそれをベースにですね移動っていうのが決定していきます。 そのビジョンシートの中にですねあの海外の事業展開っていうのも書かれてそれがベースで海外進出っていうのも進んでいきましたあとは情報のです、ね、開示ナレッジマネジメントもあのすごく力を入れているので経営情報を何でも見れます、えー、だからこそあの新卒たちも会社の経営状況を見ながら意思決定していけるっていうのが特徴かなというふうに思います 働きがいのある会社ランキングというのも上位で受賞させていただいてますし、オープンスコア、オープンワークというですね、あの口コミで点数が出るようなサイトでも上位の 1% の評価というのをいただいております、はい。あとは新卒のメンバー、本当に裁量権を持ってですね、事業推進してくれていて、さっきお伝えしたような決済サービスも2年目、4年目、4年目という若手が立ち上げてますし、新規事業。 新規領域ですね、オン頭メディア運営だったりとか中高生 の, そのキャリア支援っていうのも若手が立ち上げてくれておりますじゃあどんな人を取ってるのっていうところなんですけど結構命令では動かないような自律的なリーダー人材を採用してるかなっていうふうに思います、はい、僕も会社の中で結構マジなんだろう まあ、自由とかいうことを聞かないよねって結構言われますけど、うんまあ、そういう人を好んで取ってるっていうのはあるかなっていうふうに思います、うんまあ、ただその裏側ではしっかりとこう自分自身としてこうあるべきだとか、うん、そもそもあのこうやった方がいいんじゃないっていうのを強く持っているような方、うん、かつその思いがあれば周りを巻き込んで動かしていけるようなこう巻き込み型のリーダーっていうのを重宝して採用しているかなというふうに思います。うんはいまあ だからこそですね価値観をしっかりこう見に行ってますなんかそもそもっていうのを考えれるのかっていうところだったりとかそこをしっかりと対話する中で見極めをやってますなんで選考官ですね8割の社員の中の8割のメンバーがあの採用活動に出ていってしっかりと面接の中でいろいろ問われるので自分自身のなぜここにいるのかっていう理由も言語化しつつあのしっかりとコミュニケーションを取ってくれたり。 あとは90分間ですね1回の面接が90分間なので非常に長く対話を行って価値観をすり合わせしているっていうのも結構投資っていう意味合いで積極的にやってます、はいまあ、結果としてあの先ほどもお伝えした通り 96.4% があの3年以内のメンバーだと定着してくれてるっていうような状ですねミスマッチが本当に少ないかなというふうに思いますいい会社だな、はい<笑>まあです、ね、そのあのいい会社に <笑>なっていったっていうのが大きいので結構プロセスは結構大変だったりもしたので、うんうん、ぜひですねあの情報に関してはこちら見ていただければあの社長のハードシングスも結構あ書いてあったりするので、はいうんうん、ぜひ興味ある方は見てみてくださいはい以上になりますありがとうございます人辞めないってすごいですよね人辞めないですよねはい。辞、うん、めない理由一番は何だと思いますか 参考にさせていいたただきたいです辞<笑><笑>めない理由の一番のところはまあでもそうですね自分自身が本当に何したいかっていうのを、まあ、当然入社段階もそうですし入社した後も対話をしてすり合わせてってるっていうのは大きいのかなというふうに思います。でその結果やりたたいことが見つかった時に、まあ、当然 少しの中でできないことであれば、うん、まあ出ていくことになるんでしょうけど、うん、まあ、結構そのポジションっていうのもそのこだわり。だ、ま、か、あ、こだわりがないとい兼務とかも非常に多くて、うん、半分以上のメンバーは結構兼務してたりとかするんですよね。うん、なので、そこのキャリアに応じて、えー、そんなにあの垣根なくアサインしていけば、うん、結構やりたいこととかは叶えられてあげてる状況はあるかなって思います。 確かにでも360度評価とかいいなと思いました<笑>そうですね、うん、まあでも結構やっぱり運用面は大変ではあるので、うん、そうですよねなんか人事は覚悟を持ってやるべきかなってうそうですよね<笑>、うん、いやめちゃめちゃ勉強になります<笑>じゃあ高橋さん好きになったらほ、はい、に失礼なんですけどあの初めて今回名前をお聞きしたんですね、はい、なんか新卒の方はどういうことをしたくてと か, なんかどういう成長を求めて入ってくるのかなっていうのが気になりました<笑>うん、うん、<笑>あはいいありがとううございますそうですそでね どういう成長を求めてで言うと、まあ、同じようにあのそんなに知名度ある会社ではない、まあ、NP 後払いっていうサービスは結構あの、うん、広く知っていただいてるんですけど、はいはい、ネットプロテクションズっていう会社名自体を知ってる方っていうのは、うんうん、新卒面接で出てるとほとんどいらっしゃらないのは事実かなっていうふうに思います。でただやはりりそののの価値観の擦り合わせといいうところにすごい時間をかけるので とまあ違ってなんか自分自身をしっかり見てくれたっていうのはよくあの声としていただきますとでその中でじゃあ自分自身の価値観とかあとはキャリアプランっていうのをしっかりお伝えした上でうちだったらこういうキャリアを提供できるよとかあその価値観だったらうち合ってるよっていうのをしっかりお伝えできると、まあ、自分あとはなんかこっちが提示するというよりは自分でこうなっていきたいみたいなこうウィル思いっていうのをしっかり発露して。 この会社さんならなんか自分なりのキャリア描けそうだなっていうところで選んでくれるケースは非常に多いかなというふうに思いますちなみに決済サービスって ど, どういう仕事するんですか新卒で入って、えっと、いやもうそうですねあの新卒の配属自体も自分たちで決めてもらうんですよね基本的には希望を聞きつつ、はいはいはいまあ、なので、まあ、人事バックオフィス系もあれば、うん えっと、未経験でエンジニアになるようなメンバーもいますしあとはマーケティングとか PR の部門に行く人もいますしまあそこは多様かなっていうふうには思います、まあ、ただその結構決済って重厚頂大といいますか、まあ、銀行とかも結構やってるようなサービスなのであの軽いというよりはどちらかというと論理的にしっかりとこうお客さんに対して安定したサービスを提供していけるようにこう結構細やかにお仕事をしていただく比較するっていうのは多いかなとい う, う思います。 ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あのネットブレイクチェックするんでした。ありがとうございました。<笑><笑><笑>ありがとうございます。<笑><笑>じゃああの最後のあのプレゼンなんですが、松永さんお願いします。はい、あいます<笑>、はいえー。株式会社フルードの CEO 代表取締役であります松田ます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあスライドお願いします。あの早速なんですけど、あの株式会社フルードっていう会社、はい、あの。 知らない方がほととんどだと思ってますで今日はうちの会社のことを知ってもらおうっていうのももちろんなんですけど、うんう ん, うん、あのなんか今マーケティングやりたいとか、うんうんえー、とウェブ系の業界行きたいとか、うんうん、IT 業界行きたいとかあと s a ス s 企業です、ね、やりたいとか、うんうん、あのそういう学生さんってすごいいっぱいいると思うんですけど、うんうん、あのそういう人たちに向けてあ こういうキャリアパスもあるんだなみたいなことを、うちの会社のことと一緒に知ってもらえたらいいなと思って。今日、あの、この場所にお邪魔してますと。はい。で、ちょっとさすがにお二人にお聞きしたいんですけど、はい。あの、マーケティングっていう職の、あの、タイトルを聞いたときに、はい、どういう企業が思い浮かびますか。マーケティング、マイクロソフトとか、はいはいはいはい、なんか、まあ。ネット系のウームとか、はいはいはい、その、結構新しめのイケイケの会社があるんです、ね。ああ、なるほど、なるほど。 まあ、あとはやっぱ人気企業みたいなところで言うと P&G、うんまあ、さんとか、うん、ロレンスさんとかあステルさんとかいろいろあると思うんですけどほとんど の, あのマーケティングっていう業界の仕事って、はい、B2C なんですよね個人向け の, あの消費者向けのマーケティングの企業、うんはい、でうちは実はの B2B に特化してるマーケティングと。 あと B2B のマーケティングと切っても切れない営業の領域のコンサルだったりとか、はい、ーあの BPO みたいなことをやってる会社なんですよであそんな会社あるんだって感じじゃないですかきっと、はいはい、だと思うのであのどういうことやってるかみたいなところをちょっとご説明させていただきたいと、えー、プレゼンうまいですね長澤君ありがとうございます<笑>確かに営 業, 営業の そうですね。そ, であでそれで言うと、はい、あの僕ももともと新卒だったりとか、まあ、20代前半の頃ってあの、まあ、僕今38なんでもう 結, 構前 結, 構結構前なんですけど、うんはい、とりあえず IT 業界に行きたい部、うん、業界に行きたいみたいな感じであの選んだキャリア で,、はい、で10年ぐらい勤めて独立したみたいな感じなんですよ、ねうんねで。そそのの中でその10年間やってる時に あの実はあのいろんな企業さん の,、うん、あのマーケティングだったりとか営業みたいなところを支援する立場として働いてたんですね。うん、でそうするとあのいろんな企業さんたち の, あの仕事を何て言うんですかねちょっとずつ体験できるみたいなことがああの僕の独立にもそうなんですけど、はい、すごい役立ったなというふうに思っていて、うんうんうん、なので例えばこれ見てらっしゃる学生さんとかで、はい、例えばこの会社のマーケティング面白そうだな って思っている仕事うん、うん、この会社もこっちも面白そうだなって思っている仕事うん、うん、とかっていうのがもしかするとうちだと全部できるかもしれない、うん、みたいなところはあるんじゃないかなといろんな業界に触れられるからって い, いですねそうですね、うん、なんででかつうちは b t o b に特化しているんで b t o b ってあの地味なんですよ b t o b 企業って名前が知られてないことが多いんですよ、うん、なのでで今ままマーケティングってあんまりこう ッシュに取り組んんでる会社さんってて多くなくなどちらかというと営業でやってる会社さんが2012年ぐらいまで多かったんですけど今最近すごく B2B のマーケティング業界っていうのが盛り上がってて例えば最近とかだとあのタクシー広告とか、うんうん、あのテレビ CM とかも B2B の企業どんどん増えてきてるじゃないですか、うんうん、ああいうところをあのご支援させていただいてるっていうののところですと、うん、でえー、っと僕らそこの領域に 特化する代わりに、うんうん、あのやってる仕事の幅みたいなのも実はめちゃくちゃ広いですよ。で、えーと 例, えばえー、例えば B2B の企業さんでじゃあ村、えー、田さんがどういうところをターゲットにしているのかネットプロスペクションさんがどういうところをターゲットにしているのかどうやって攻めていくべきなのかみたいなちょっとコンサルティング的な戦略コンサルみたいなことをするっていうこともあるしあのいわゆる IT コンサルあの管理ツールをどうするのかとか。うんうんうん えー、みたたいいなここととをあのやらせていただくこともあるしあの皆さんあの結構広告業界とかウェブ広告の業界行きたいみたいなところであってその中でも、まあ、Google 広告とか SEO とか、うん、コンテンツの制作とかいろいろあったりすると思うんですけど、うん、そういうのを基本全部やってます。で、えー、っとさっきあのマーケット営業は切って切り離せないみたいな話をさせてもらったんですけど、うん、営業のいわゆる最近オフラインと呼ばれるような領域。うん イインサイドセールスだったりとか営業だったりとかそういったところのご支援もさせていただいているっていうところなのでもう一つさっきの話で言うとあのやっている領域が広いのですごいいろんな経験ができるんじゃないかなと思ってますとでなんかよくえ就活とかの文脈でもそうだと思うんですけどスキルは掛け算みたいなことよく言うじゃないですかであのそのスキルのできることの掛け算をしていくとみたいな話あると思うんですけど 掛け算のかけられる量めちゃくちゃあるんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、いろんな企業さんたちの仕事ができてかつ、えー、と領域が広いっていうととうころで、うんうんうんはい、なのであの僕もあの実際に10年勤めて独立する時にあこれあのすごい大変だなと思いながらやってたけどめちゃくちゃ役に立つなと思って、うんうんまあ、今独立して。 あのこういうい仕事をしてますみたいな経緯があるんでなんかこういう働き方というかキャリアのスキルの掛け算の仕方があるんだよみたいなことをですね今日ちょっと見てるあの皆さんにもぜひお伝えしたいなというふうに思ってます。で実際あの僕らがあの取引をさせていただいている企業さんたちまあちょっとお名前出せないところとかも結構いっぱいあるんでこんな感じで載せさせてもらってるんですけど。 結構あの B2B 業界では名だたる企業さんのお仕事っていうのをたくさんさせてもらってますと、うんうん、まあ多分あの新卒であの人気の企業さんとかもいろいろいるしあの上場前の企業さんもいるしスタートアップもいるし、うんうんあのまあ、レガシー系の大企業さんみたいなところもいるっていうところで、うんうん、さっき d n さん の, あの、えー、プレゼンの中でいろ、まあ、んなその。 えー、フェーズの事業が体験できることが面白みがあるみたいな話赤ちゃんの事業もあればおじいちゃんの事業もあればみたいな話だと思うんですけど、まあ、まさにそんな感じでもうほんと赤ちゃんみたいな企業さんもあれば、うん、もうおじいちゃんみたいな企業さんもあって、うん、そのいろんなフェーズの事業を疑似体験できる例えば上場するタイミングの事業とかも疑似体験できるみたいなところが、うんうん、あのこういうキャリアの面白さなんじゃないかなっていうふうに思ってますと、うんはい、いう感じですね。はい なんで、ぜひこういうところを知っていただければなと思ってましたでうちあの例えばそういう B2B のマーケティング営業みたいなところあの特化しているのであの実はあの競争相手コンペティターがですね結構少なくてこの場で広い領域をこれだけ特化してやっている会社っていうのは少ないんで結構ニッチな領域ではいい感じになっているというところでこういう発信をさせてもらってます。はい であと最後、あの僕らあの新卒採用、あのめちゃくちゃ人数採用するみたいなことではないし、う, ん う, んうん、うちの会社の規模も小さい会社なんですけど、まあ、だからこそ、まあ、僕とかそういったところともあのカジュアルにいろいろ面談とかできたらいいなと思っていて、ツイッターとかフェイスブックとか、そういうところで DM とかいただけたら、ぜひカジュアル面談とかしましょうねみたいなところで、はい、ございますありがとうございます。 何人ぐらいの会社なんですか、はいあえー、と僕らですねあのチームとしては、えー、と30人ぐらい、はい、で、えー、とそのうち結構業務委託の方とかいらっしゃるんですよ、はい、海外とかも含めて、うんうん、で、えー、と社員はならないんですね、はい、でこれから若年層と新卒の採用っていうのをもうこ の, このタイミングからちょっとやっていこうかなとすえー、すごいですねえ創業何年目でしたっけ、えー、と今度5年目になすすねととスタートアップというかそうかそ で, す、ねであの なので、まあ、そういうその経営層に近いところでそれをやりたいっていう人は、うん、ぜひ入ってもらいたいし、うん、あのうち、あのあ の, 他の皆さんの会社さんとすごく多分違うところは、うん、あの人数絶対増やさなないってて決めてるんですよ、うん、へーなんででですすよかチームの人数を30人以内にするっていうのを決め て, て、はいて結構、マネジメントの手法が大きく変わるのがよく30の壁とか言いますけど、うん、30で結構、手法が変わるじゃないですか。はい こっち の, あのスモールチームのやり方で専門性に特化してやっていきたいなっていうふうに思ってるんでよく会社の中でも言ってるのが、はい、あの量的成長じゃなくて質的成長をやっていきましょう、うん、みたいな話をしてるんですよね。うん うんまあ、そういうところがあるので、そういう理由で、うん、あの人数を制限しようと言ってますでちなみに、とはいえ30人ぐらいの規模感だったら、<笑>はい、売り上げ の, の上限が決まりそうだなと思ってたんですけど、はいはいはい、どこら辺のなんの、どれぐらいの規模感の会社になりたいとか、今後どう成長していいきたいとかって あ, りますかあそうですね。それで言うと、例えばなんか100人の会社になるとか、はい、500億の会社になるとか、時、は、価、い、総額をこうとか、はい、あの上場してこうみたいなことっていうのは、ゃ一切考えてな、うん、いんです。 真逆すぎてる そ, それはそれであの<笑>だと思うんですけど、あのー、さっきの幸せの総量はどこだみたいな話ありましたけど、はい、幸せの総量みたいなところを考えた時に僕らはこの B2B っていうところをあえてこうやれる仕事の市場を減らしてニッチにし て,、はい、にしてこう専門家としてやっていこうみたいなところでやっちゃってるんで何、はい、か。 量的な成長は追い求めないよ、はい。ええ、はい、え、幸せってもう成長にしかないと思ってた<笑>するんですけど。意外と、松原さん考える幸せって何ですか。はいはいはい、あ, あの、それで言うと、はい、僕今結構幸せなんですよ、仕事上も、はい、まあ、あの、プライベートも。はい、で、なんで幸せなのかなっていうのを考えた時に、はい、あの、僕の場合は、割とその、えー、まあ。 お仕事で必要としても求められることってそうそうそ う, そう、はい、だと僕は思っていて、うん、でまあいろいろなこうスキルの掛け算みたいな話ありましたけどこういうことができてくることによって、うん、あのいややっぱりフルードさんじゃないとねみたいなところでああの指名で、はい、あの選んでもらえるみたいな環境ができてることってすごい嬉しいなと思ってる、うんで、うんうん、まあこれを あの大きくしのあ社員 の, あの成長っていうのがすごい。はい えー、幸せ で, す、ねはい、であとお客様から の, やっぱりその感謝の言葉とか、と、う、か、ん、そういうのを、ね、もらうっていうのは多分、ね、今日もあの経営者の方々多いと思うので、はいえーまあ、社員の成長お客様からの感謝っていうところがちょっと、ねうん、先に言ってしまったので<笑><笑>まあそのあたりが、はいえー、じゃないかなと思っております。ありがとうございます。はい まあ個人の幸せと人事というかまあ仕事にとしとしての幸せなって個人の幸せは大好きな人たちと美味しいご飯を食べることです。ああ説得力ある。なぜかは聞かないです。うん、<笑>で人事としての幸せはやっぱりなんだろうなあの あ, あいつはしより強くねっていう瞬間をどれだけ味わえるかなと思す、うん、自分なんか優位に超えていくような人たちと出会って、うん、で僕がきっかけになって DNA っていうものを、うん、その人生のダクション 一つとして選んでもらうことっていうのはすごい幸せだなと、うんだね。おお、あるとね、短く本音で語っていただいてありがとうございます。<笑><笑>名前さんいかがですか。そうですね。うち的に言うと、まあモチベーションを持てている状態が幸せかなと、うん、なので、あの目の前にすごく自分が情熱傾けてこう取り組みたいプロジェクトがあったりっていうところが、うん、あ, のある状態が、うん、多分うちの社員にとっての幸せかなと、うん、はい。名前さんにとっての幸せは。 僕にとっての幸せですか？そうですね。あの、自分が変化していくことが結構幸せかもしれないですね。うん、なんか結構会社もそうですし、はい、自分の人生を振り返っても結構本当にいろんな変化をして、今ここにたどり着いてるってうところがあって、うん、あの割と新しいものを始めるのが好きなのではい。 長屋さんよっしゃーとかテンション上がると落ち着いていらっしゃるんで、ありますけどね。はい、でもあの割とこういうキャラクターです。えーはい、安心感あります、ね。<笑><笑>落ち着くとか言われます。<笑><笑>い、まはねはい、いかがでしょうか。幸せ、はい、とまあ自分自身でその人生デザインしていける状態が一番幸せかなというふうには思ってまして、はい、まあやっぱこう。 他者軸の物差しで生きてるうちはちょっと視野幸福度低いかなっていうふうに思うんでかなんかそこは大事にしたいポイントかなとです、ねまあ、あとは個人で多分聞かれると思ったんで言うとあまあ推しがあることは幸せだなっていうとっいう、えー、ちなみに何が推しなんですか<笑><笑>えっと推しは結構あるんですけど好きなこと多くって、はい、まあでも最近はちょっと禅とか推し<笑> アイドルとかかと思ったです。前<笑><笑> な, なんですね。前が今お尻ですね。前、えーはい、って推しの対象なの、ね？<笑><笑><笑>でもそういうのを多分他者に言われずに俺、うん、これが欲しいなんだって言える状況が一番なんかハッピーだなーって思いますね、うん。確かに。でも好きなこと追求できそうな社風だなと思います、ねうん。あ、それはそうだと思います。うんうんうん、ありがとうございます。うん、あ、じゃあフルードさんのあのに対して聞きたいことか。 あ, あ、そうですね、うんうん。新卒って何人ぐらい採用されてるんですか？ごめんなさい、それですね。決めてないんですよ。うん、<笑>いい人がいたらみたいな。そう、あのいい人がいたらっていうふうに思っていて、あのいい人で、あのこういう領域やりたいなっていう人がいたら、あの採用したいなと思ってます、うんうん。ただなんかさっき言ったようにすごいいろんな経験できると思うんで、はい、僕はあのあのそれこそ学生時代とかに。うん こういう選択肢があるっていうことを知らなかった。うん、知ってたら、もしかしたら、あの、もっとたどり着いてくの早かったかもなと思うぐらいなんで。うんうん、なんかぜひ知ってもらいたいなと思ってるんで、うん、なんかインターンだけ来たいみたいなところだったりとか。うんうん、あの、経験、どういうことが経験できるのか教えてほしいみたいな、人でも、うん、なんか大歓迎ですって感じです。ええーはい。去年は何名 ぐ, ぐらい。あ去年はまだ採用してないですよ。新は今年からってことで。ですか今年からです。え、ちなみに、いい人の定義は何ですか。 いい人の定義はなんか僕たちが持ってるビジョンだったりとか、うん、さっきあの言っていたこういうことを専門家としてやってで、えー、っとスキルの掛け算でスキルを積み上げて、うん、でさっきの幸せの定義で言うとなんかあの好きなことをやって必要とされる状態みたいなのが僕の幸せの定義なんですけど、うん、なんかそういうところに共感感しててくれる人っていう感じですかね、はい、だってっビジョンビットというかカルチャービットというか。ですね。で 僕らの仕事ってなんかぶっちゃけあの、うんあのー、知的好奇心みたいなところがあのすごい大事だなと思っていて例えばマーケティングの広告をこれとこれ出しました、はい、こっちの方が良かったですんでなんだろうっていうのを考えるのってなんか与えられたものをやるだけの人じゃなくて知的好奇心がある人がなんか最終絶対勝つんですよね、うんうんまあ、確かに、うん、好 き, 好きで強いですよね。 うん、知的好奇心がなんか強い人。うんうん、あ、いいなと思ってますね、うんうん確かに。ありがとうございます。はい、ちなみに、じゃ、その関連でいきたいんですけど、皆さんがの会社で優秀とかいい人って思う基準とか。こういう、まあ、ゆ、今回のテーマがあの優秀で面白い人材が集まる企業っていうことなので、うん、なんか。皆さんの企業で優秀だと思う人の定義、まあ、いい人だと思う人の定義を教えていただいてもよろしいですか。うんうん、じゃ、あ佐藤さんからお願いします。はい。 またこっちからですね、はいはいあのまあ、優秀の定義ってすごいあの<笑>たくさんあるかなと思うんですけども、はいえーとまあ、当社の場合ですね、はい、やっぱり、まあ、あの創業から新卒採用ですね、はい、あのやってまして、はい、でやっぱりそのなんだろうゴールをしっかり。 あの明確にできて、ねうん、そこに対してあのストーリーというか、まあ、それがしっかりこのあの逆説で仮説を立ててですね、うん、あの達成できるっていう人がすごいあの優秀だなというふうに思ってます、うん、自分で考えて自分で行動できる人っていうところなんですかそうですねであとやっぱりあの仕事なんでね、まあ、どんなプロセスを踏んでも、うん、あのやっぱりうまくいかないことがあるの で,、うんうん、でやっぱりその時 の, あの空気感っていうのがやっぱりね仕事上ってあるんですよね。はい その時にスポーツと同じで流れがこう変わったなとかあとまあそれに気づける人とかその流れが変わりそうなんだけどそこをうまくこうなんだろう流れを変えずに、ねうんえー、成功まで導くっていう人は空気感っていう、うんはい、結構難しいジャンルかもしれないですけど<笑>わかります、ねはい、か なんか今この空気が変わったとかね、うんうん。だからこの今撮影のこの空間の中でもね、うん。今一人一人のコメントで空気が変わったとか。ああ、確かに。まあ、そういうのはやっぱり感じてね、ね、うんはい、自分のこうやりたいことを実現していけると、うんうん。そういう人は非常に優秀なんではないかなと思います。ああまあ、自分で流れを作れる人っていうところなんですね。そうですね。はい。ありがとうございます。そうですね、まさ。 さっきも軽く言ったんですけど、うんまあえて言語化すると DNA とか世の中を牽引しうるすごい人材というふうに言われてます、うんまあ、何も言ってないよ<笑><笑>今何か尖った強みを持ってますかって<笑>、うん、いうことをすかそうで僕が印象的だった話がある人が来て僕はザリガニの研究家ですと、はいはい、僕はザリガニの目玉を2万個今まで見て、うん、ザリガニの目玉の判別方法を100個生み出しましたって言われたんですよ。うんまあ わからん。<笑><笑>正直ザ リ, ザリガニ界に新化を走ったらしいんですけど僕は正直わからん。でも。 自分が分かりたいと思うことに対して圧倒的な単力を持ってやり尽くして、うん、自分がれ張ってこれですって言えるものが100個出せるって仮説検証を回す力と か, か、まあ、コミットの短力みたいなものってこのちょっとやる仕事は僕らの仕事だと思っていてどれだけ何かに熱中してますかとか、うん、何に夢中になってますかみたいなのはすごい。 いいようにしてるし、はい、そこはな ん, んですかね、もう常人には理解できないほどのものであればあるほど、すごい、はい、いいなと思います。え高塚さん、ご自身のとりって何ですか。な、うん何なんですかね、僕は。まあ、でも、知的好奇心は人より旺盛だと思うし、あ、うんうん、なんか。 なんつんだろうその人と感情を共有するための装置みたいなのがすごい興味があるんですよ。うん、元々マジシャンだったりとか、うん、すごいですね。そうその場で何かこう感情を共有できるってところの機微とかは多分人より強いし、実際人事っていうのに任命任命っいうかう<笑>あのアサインされたのもそういうところが背景にあるかなと思って。え普通に次回ぜひマジック見たい見たい見たいもね。現実世でもいいんで。<笑>あぜひぜひ何でもいつでもや。や、は、す、い。ありがとうございます。 鳩とか出せたりするんですか。鳩<笑>だけ出さないですか。あ、ハトだけ全部出せるんですか。他<笑><笑>、まあ<笑>ね、ありがとうございます。長屋さんいかがですか。はい、えー、っと先ほども見ていただいた通り、はい、結構うちがやってるその領域って多岐にわたってて、はい、まあ例えば舞台をやったかと思えば、うんうん、まあ例えば公役所系のね、うんうん、あの例えば農林水産省のお仕事をやったりと、はい、いろんなことをやってるんですけど、まあ先ほどねもうすでに出てるキーワードではありますけど、うんうん、その。 知的好奇心というのは確かにそう な, そうなんですよ、ねうん、その目の前にあるものどんなものが来てもその中の面白さを見つける、うん、なんていうか能力というか、うんうん、で僕らが多分面白いと思わないと結局それを僕らがその作ったものが面白く多分捉えられないと思うんですよね、うんうんうん、見た人からなのでそこの部分はすごくあの能力のある人は上手にできてます。あとは当然その 個人というよりもやっぱりチームで取り組むプロジェクトが多いので、うん、周りをやっぱり巻き込んでいける人、うんうん、この二つを持ってたらもう結構うちではいいところに行けるのかなっていう。明確です。ありがとうございます。深、は、川、い、でしょ。はい。そうですね。なんか能力的な優秀さっていろいろ定義できると思うんですけど、うん、なんか面接とかあと人と会ってて感服させられるのはやっぱ。うん 一番は生きることへのエネルギー量が高い人は圧倒的に惹かれます、うんうん、それこそザリガニの研究もそうだと思うし、はい、あとなんだろうな逆にめちゃくちゃこう大学行ってないけどすごいオタク活動めっちゃやってたとか も, もう圧倒的にエネルギー感じますし。はいうん 逆にめちゃくちゃ勉強してたっていうのも、まあ、テーマは何でもいいんですけどそこに対するこう熱量自分でそう工夫できるそのエネルギー量は本当に大事だなってかつそれをこうグリッと諦めずに最後までやり遂げる力がある人は領域関係なく何でも成し遂げちゃうなんか可能性をすごくあってて感じるのでなんかそういう人こそがなんかすごく優秀というか。うん もう社会として一番尊い存在やなってそういうのは見てて思います。いはい。でもその人はもう駆動けないんですよね基本。<笑>なんとか来てくれみたいな感じでコミュニケーションして。<笑><笑><笑>じゃあ逆に就活としてで言うと、はい、もう内外に熱中することは結果的に就活もが行くいくっていうんうんうん、大事だと思います。大学生活も勉強もいいですけど、うん、もしかしたら自分の本当に好きなことをただ突き詰める、うん、なんかそれが就活タイミングでは結構。 武器ととななるるエピソードとはなるんじゃなないいかなって思います、うん。ありがとうございます。はい、じゃ あ, あの先ほど松永さんに聞た質問の、うん、追加なんですけども、うん、あ皆さんにも質問なんですけどコメントの方からまだ熱中できるものがない人はどのようにして見つけていけばよいでしょうかっていう話なんですけどまあ就職活動しなきゃいけないっていうのはありつつまだやりたいことないが熱中できるものがないっていう人たちはどうすればいいんですかね松永さん。 そうっすね。なんか自分はなんかどんなことが楽しいんだっけみたいなことをなんか自問自答してみたらなななんんんかか面白いいあるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、例えばなんか、えー、っとゲーム好きとか、うん、さっきのオタク活動みたいなのもそうだし、うん、ザリガニの目って何で面白いんですかね、うん、<笑><笑><笑>っていうのは分かんないんですけど、はい、あのこういうのが面白いんじゃないかなっていうのをちょっと俯瞰してみるみたいなのは、うん、すごく面白いんじゃないかと思いますと。 えー、っと会社入る前、えーっとはい、20代前半の時に会社入る前ってバンドをやってたん で, うんでお面かけありますでそうですやっててあの音楽イベントとかをやってたんですよね。うんうんであのえー、とかあのレーベル作ろうとしてみたりとか音楽メディア立ち上げようとしてみたりとかいろいろやってたんですけど、うん、全然うまくいかなくて独 立, あ独立じゃない、えー、っと企業仕事として失敗してあの就職したみたいなのがファーストキャリアなんで。うんうんうん あすけどあのその時にあのやってた面白さみたいなことと、うんうん、仕事に入ってからの面白さみたいなのであこういう点共通点あるなみたいなのを結構気づくことができて、うんうん、そっからは仕事もめちゃくちゃ楽しくなった熱中できた、うんうん、みたいなところがあるので、うんうん、なんか仕事ってなんかやんなきゃいけないもんだと思って対価を得るために、うん、やんなきゃいけないだと思って何が熱中できるかって探すよりも、はい、なんか。 自分が本当に好きなことと共通点ありそうなところを探すみたいなところでも面白いんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、確かにそうですね、うん、じゃああんまり深く考えずにそれでもやっちゃうことをやるっていうのがいいと思うんですかね、うん、ありがとうございますちょっと時間の関係で皆さんに聞くことができなかったのでここあの採用においてじゃ皆さんにもともと聞きたかったなっていう質問なんですけどもあの。 直近の内定者であったり、今働いている方のあの雰囲気であったりとか、なんかど内定者の方および今働いている方のもうここはめっちゃ共通してるなみたいなところをちょっと皆さんにお聞きしたいなと思っています。じゃあ佐藤さんからお願いします。はい。なんかこういうところ共通してるなみたいな。はい。あのー、当社のですね。はい、ええー、あと内定者というところですね。はい、ええー、まあ本当にあのいくつかやっぱりあの共通点えあるんですけれども、うん。 まあ、まず一つは何といってもやっぱりあの明るいっていうところですね、えー、当社の社員あと内定者あっていうところでと明るいであとまあ何事にもやっぱりあのポジティブっていうのが非常にあの共通してるかなと思いますので。うんうんうん あのとにかくあの笑いが結構絶えなかったりとか、うんはい、あの笑いのツボが結構浅いので、うんうん、<笑>みんなでこう「笑っただけでミーティングが終わった」みたいな、えー、<笑>あのねよくないんですけども、うんまあ、ただやっぱりあのそういう意識が結構強いなというところですね、うん、なんでまあ何事にもやっぱりあの成長意欲ですねあのこれがすごいあのうちの会社 の, あの特徴かなと思ってますので、まあ、どんなことにもあのトライしていくとかですね、うんうんえー、そういうのがあ 多いかなというふうに思っております。うん、逆に合わない人とかって言いますか。こういう人に合わないなとか。そうですね。あの今やっぱりあの多様性の時代でもあるので、で当社で今だい今100名ぐらいのあの社員数になってますっ、う、て、ん、と, ところでで合わないなっていう人はあんまりいないかなとは。 結構メンバー同士、ね、すごい仲が良かったりとか、うんうん、あとそのね結構仲間のためにっていう思いが結構強いので、うんうんまあ、結構どんな方が入ってきてもあ結構活躍できるんではないかなっていうようなあところですね。うんはい、逆に1人が好きとか、はいはい 人でなんかそうですねあのまあ合わないっていうわけではないってことですね。うんうんうん、でやっぱり仕事なんであの本当にね部分的なところを見ると一人で進めていく仕事っていうのも、うん、あの全然ありますし、うんうん、あとチームで進めていく仕事もあるかなと思うの、ん、で、うんはい、なので、まあ、あとねやっぱりまあ会社がやっぱり成長してるっていうのがあるので、うんえー、なんだろうね本当にまにゆっくりなんかこうねあのコツコツやっていきたいなとか。 うい人だとちょっとねあの合わないのかなっていうのはあるのかもしれないんですけどはい、えー、もう本当あのすごいいい会社だなと思います、ね、<笑>どんな方でもはいあのぜ、ー、ひ働いていただけるんじゃないかなと思っておりますありがとうございます、はい、どんな方でもっていうのは結論ということで<笑>、はい、<笑>ちなみにあの概要欄やチャットにある、えー、あリンクをエントリーしていただいたりとか、ね、感想を送っていただけると皆さんの方に届くのでぜひ、はい、皆さんお願いします。はい はい、じゃ、あ高塚さん、いかがでしょうか。はい、そうですね、内定者の共通点です、ね。共通点と、と、はいね、まあ、こういう人は合うけど、こういう人は合わないみたいな、はい、受けない方がいいみたいなのがあったら。理解しました。はい、えー、っと、共通点で言うと、変化を楽しめる人が多いなっていうのを感じています。 なんか変化ってしんどいじゃないですか。うん、長さん好きうしう。<笑><笑><笑>大変ではありますよね。なんか今までやってたこと全部ひっくり返したりとか、んなん何なら自分自身の弱さととことん向き合わないと変化ってできない、うん。でもなんかそういう状況においてこそ、<笑>うわ、ん、これどうするってニヤニヤできるような。 そういう風うな変化を楽しめる人っていうのは多いし、あのディエに向いてるなっていうふうには思っています。うん、でも向いてないって難しいんですけど、うん、結構早い段階から自走してくれっていうことを、うん、あの言うので、やっぱ手取り足取り何でも教えてもらえるんですよねっていう前提で来ると、うん、結構し信頼を構成することは多いかなと思います、うんうん。確かにそうですね。ありがとうございます。長谷いかがでしょうか。はい、えー、っと。 うちの場合その入ってくる人たちの共通としてはそのまずそもそもうちのでやってる例えばコンテンツとかそういったものにすごく興味を持ってる方が多いんですよなんでその時点でもうすでに真面目でクリエイティビティがそこそこあってっていうところで選別されちゃってるようなところはありますねただまあ先ほどもお話した通り今もう少しそこの枠を広げてあの うちの番組一本も見たことないんだけどみたいな人をちょっとむしろ取りたいかなと思ったりはしてます、えー。じゃあ本当コンテンツというかクリエイティブに長けてない人でもいで、ね、あもちろん受けるっていことですよね。あの基本そこはもう入ってから身につければいいところなので。ね、で逆に合わない人っていうのは先ほどあのすごくすごく性格のいいあの社員が多いっていう話したと思うんですけど、はい、まあやっぱりその空気を汚す人。うん。う それは僕あんま好きじゃなくて、うん、結構もう会社の創立当時から割とそういう人排除してきた歴史になんで、えー、結果なんか純粋バイオにいい人のなんかその相のになってしまったみたいなところはあります、ねえー。いい人経済圏ができてし ま, ます、ね、いいう本当に、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあはい共通の共通の色だとえっとまあよくこれ言うんですけど、赤い炎より青い炎の人が多いなっいう感じしてて。えー なんか外側にメラメラ出てるというよりはなんかもう自分でこう気も座ったというか覚悟を持ってこれやり続けるんだみたいな完全燃焼できている人たちは多いかなっていい う, うに思いますまあなので表面からちょっとあんま見えないかもしれないなっていうのはまあどちらかというと陰キャっぽい感じではあるものの話してみるとめちゃくちゃいい思い持ってんじゃんみたいな人が多いのが特徴かもしれないですね。うんうんえー、会わない人 DNS さんと近いいかもしれないですねなんか組織の形も正直そんなになくどちらかというとアメーバっぽくうねうね動いているので決まりきったルーチンとかここの担当はあなただよねみたいなのはいやいや誰もそれって積極的に取っていくもんでしょううみたいな感じなんでそこをこう自分のルーティン守りたいとかだと結構やりづらいしんどいなってなっちゃうのはあるかなっていうふうに思います。ありががとううございま、はい、ございます松田さんいかかでしょうか、はい えー、となんかもしかしたらちょっと似たような感じのところがあるかもしれないんですけどさっき知的好奇心ってあの話あったんですけど、うん、なんかま考えるのが好きな人がなんだかんだでうちのメンバーというかあの多いのかなっていうふうに思いますと、うんうん、なんか考えて A より B の方が結果が出たのは何でなんだろうみたいなことを仕事でも仕事以外のことでも結構考えている人が すすごい多いい多かなっていう気がしますね、うん、だからすごい話してて僕も新しい気づきとかもあって面白いしっていうとこかなと。うんうん、で逆に多分向かないのは何、うん、て言うんですかねそれこそあの読書感想文を書けと言われて感想がない。うん みたいなところだと、なんかもしかしたら合わないかもなーっていうのは思いました。どういうことですか？<笑>伝わらなかったんです<笑><笑>ん。あのー、なんかいろんなところから、うん、あの考えてればなんか情報ってあのあるし、それに対する自分をこう思うとか、うん、あこれは違うんだなみたいなことを思うとかっていうことはたくさんあると思うんですけど、うん、なんか無反応というかう、思考が無反応の人みたいな。 うん、は、あんまりいないと思いますね。う ん,、うん。じゃあ、あ本当自走力があるというか、そ で,、ね、かで感性豊かな人が多いっていうことなんですかね。うん、だと思います。しそういう人を採用していきたいっていう。という感じですね。ありがとうございます、はい。ということで、あの、あっという間に約一時間半が経ちまして、うん。あの、最後になるんですが、あの、皆さんから就活生の方にメッセージ、および。こういう人採用したいみたいなところのメッセージを、あの。 一言ずつ、一言二語ずついただけたらなと思っております。<笑>じゃあクオさんの方からお願いします。はい、ありがとうございます。えー、2023年4年ですね、はいえー。の新卒採用ということでね、えー、結構もうあの期限があ迫ってきてるんじゃないかなと思いますが、はい、まず迷っている方はですかね。まずあの春ダイヤにしっかり見てですね。<笑>えー 取材を受けている会社、インタビューがある会社なんですね、うんえー、ぜひどんどん見ていただければなと思います。<笑>はい で, まあはい、で、あとあの、やっぱりですね、まあ、いろんな会社ですね、あのさっきあの、ね、なんか興味とかねあの、どうやって熱意を燃やしていくかみたいなあ質問もありましたが、やっぱりどんど ん, ど ん, どんあの行動していくのが、ねえー、大事かなと思います。で、その中でね、本当たくさんいい会社さんって、えー、あると思いますので、えーまあ、もちろん今日、ね、あの参加していただいているあの会社さんも素晴らしい。 会社だったと思いますので、どんど ん, どんどん行動してですね、説明会に行く面接も受けるですねで面接もあの怖いって思う人も、ねうん、いるかもしれないんですけどもやっぱりそこで、ね、学ぶことも非常に多いと思いますのでいろ、うんまあ、んな人との出会いが、ね、自分を成長させるのではないかなと思っております、はい、であとあの当社ですとこれからです、ね、どんどん伸びていく会社です。でうん 非常にあのお客様から の, ですねあの問い合わせが非常にもう殺到していてですねえなかなかこう今、期待に応えられていないという部分もありますのでえぜひ皆さんのですねえ若い力をえ貸していただいてえ一緒にですね日本を盛り上げていければなと思います。ははい、いいい本日はどううううもあありりががととごござざままししたたコメンントでクオレが公式チャンネルから佐藤社長頑張れっていう<笑> 社員からも応援されております。ありがとうございました。続いてじゃあ、リーデンさん、お願いします、はい。本日はお時間いただきありがとうございました。あの二十四年度卒の今新卒採用ガンガンやっているのと、二号卒のサマーインターンエイ。あの準備中ので少々お待ちください。あのう、最後の段階から。現場のエース級と言われるような社員面談、面談、面接を出しておりますので、もう理解したかったら、あの採用に来ていただくのが一番早いのかなって思っております。<笑> あのまあさっきも言ったんですけど何オタクですかとあなた何とかっていますかみたいなお話をいっぱいさせてもらうので、うん、ぜひいろんな自慢話聞かせてきてくださいそして DNA あの概要欄に貼ってあると思うんですけど公式 YouTube チャンネル運営<笑>中でございますチャンネル高評価と<笑>、えー、なんだチャチャチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします<笑>本日ありがとうございましたありがとうございまし た, ましたー<笑> DNA さんのチャンネルも下に貼ってありま貼っておきますお願いしますありがとうございますじゃ続いてディレクションさんお願いしますはい。 えー、先ほども話が出たんですけどあのうちの会社の場合その映像とかクリエイティブとかっていうのを素養がなくて も, もう一からその一緒に仕事をしながらまあ覚えてってもらえるという環境です。で特に多分映像の世界とかテレビの世界とかってすごくこう人の移動が激しいというイメージあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、先ほどからお話しとる う, うちはすごくいい人が揃っているので離職率もあの 3% とか。 皆さん全然やめないという、はい、会社なので<笑>あのもうそこは安心して一から学ぼうというぐらいのつもりで来ていただければいいかなと、うん、であのインターンっていうのも随時受け付けているのでもし興味あったらどんどんのぞきに来てください、うん、それで見てもらって あ, のああ自分に合うなと思ったら是非あのうちの就職を検討してもらえたらどうかなと思っていますよろししくお願いします。 ありがとうございます。います続いてネットブレイクト直進に。<笑>結局最後まで言えない。<笑>ちょっと練習しておきます。<笑>はい、えー、最後まで見ていただきありがとうございます。えー、そうですね、就活生のメッセージっていうところで言うと。まあ、さっきあの熱中するものがないっていう話あったと思うんですけど、熱がある人に触れ合ったら。自然と熱ってもらえちゃう気がするんで、うん、ぜひこう、まあ、今回こう出て。 いる会社さんとかと会いに行けば、多分皆さんめちゃくちゃ熱量あるんで、うん、なんかそこから気づく得られるものって本当にあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うんうん、はい。まあだからこそななんでしょう。うん。考え込んでねえねえしてるよりは、やっぱり外に出て行って、うんうん、なんか楽しそうにしてる人、生き生きしてる人からエネルギーをもらっちゃった方が実は元気になるっていうことあるんじゃないかなっていうふうに、うんうんうん、はい、思うので、なんかぜひ。 あの外に出て、ぜひ私にも連絡いただければお話ししたいなというふうに思いますしいくらでも熱量をお渡ししたいなというふうに思うのでなんか 就, 活を就職のための決定というよりはどちらかというとこう熱とかそれ何したいんだっけみたいな本当に考えるなんか貴重な時間として使っていただければなというふうに思っておりまままますすああありりりがががとととうううごごござざざいいいいしししたた最後松山さんお願いします。 えー、と今日あのお話しさせていただきたかったこととしてはやっぱりあのこういうキャリアプランみたいなことだったりとかっていうのもあるんだよみたいなところをうちの会社を知ってもらうっていうこと以上にですね知ってもらいたいなと思ったんで、うんうん、あのそういうところが今日伝わってるとすごい嬉しいなと思ってますであのうちの会社としてのメッセージとしてはあの、まあ、それこそあのこういうプランあの興味はあるんだけどどういうところから始めたらいいんだろうみたいなことだったりとか 実際あの、株式会社フルートってどういう仕事してるんだろうみたいなのを見てみたりとかあったらそれこそインターンだったりとかあの、まあ、あの DM も Twitter とか Facebook とか開放してるんで、まあ、いただければ実際会社を見学していただいたりとかいろいろできるかなと思っているんで、まあ、それこそ知的好奇心の高い方お待ちしてますという感じで す,、うん、すよろししくお願いします。 と、はい、ということで、あの1時間半、あの約 DNA さん以外知らなかったっていうふうに最初言ってたと思うんですけど、はい、どうですか、高橋さん、あの今日の感想としては。そうですね、なんか、その、まあ、あんまり興味、も, も, ともともと興味がある企業ではなかったんですけど、うん、今のお話聞いてみて、すごい面白そうだなって、率直に思いました。おど<笑>そうですね。うんじゃあ 概要欄からぜひ見になった企業を応募いただけたらなと思っています。<笑>はいはいはい、あの概要欄のチャットの方にあるあの Google フォームに回答いただいて感想を送っていただけるとあの企業さんに届くようになっているのでぜひ皆さんあの送っていただけたらなと思っております。で皆さんの S N S であったりとか採用ホームページは下の概要欄に同様に貼ってあるのであのぜひフォローであったりとかチェックであったりとかあの応募の方をしていただけたらなと思っております。 とということであの、次回の配信は1月25日の18時半から、えー、サイバーエージェントさんをあの中心とした「えー、希少市場価値が高まる企業」というところをテーマに、えー、ライブ配信をさせていただくのでぜひあのご覧いただけたらなと思っております。ということで本日は皆さんありがとうございました。